今日からお世話になります新行寺公平ですええええええ弦之助とバディ組んで営業してもらいますバディ零点ですちょっとちょっと五感を研ぎ澄まさなきゃダメです大見積もりの相手新行寺君らしいじゃんそうなんですよ負けるんじゃないぞリノベは魔法なんです私たちのプランをご提案できないでしょうかお願いします Renovation Like Magic Premieres i r s t August Only on GEM